これかやり方はわかるでしょ。はいはい。うん。持って入れると。でこれも基本的にはここに粉入れてやるんだけどあの、髪の匂いが出るって言って嫌な人がいる。はいはい。だからそういう髪の匂いが気になる人は一回ここに濡らしてあげるんだよね。ああそうですね。こうやってやってるんだけど。ね、なるほど。 でこれはやり方一つじゃないそこそこみんなが自分が持ってるやり方ってあるから水の温度は水の温度は大、ね、体 私, 私の考えはあの80度から85度ぐらいあ少し落とす1回沸いたものを落と す, あそうです、ね、100度までいったものを基本的には落とすってことねだからお湯の温度を落とすために1回こうやってやるわけそうするとこっちが温まってくれて はい、お湯の温度が少し下がってくれるんです。あ でこれは今 30g うちは今1回 30g 基本でここではやってるから 30g ってのはさっきの3倍分ね3倍分で 240cc 入れるこれもお店によって人によっていろいろだあとは基本1年分に 240cc ですか2人分であ二人分 で, ですか、うん、30g で240っていうのが今うちの基本、うん、でも少し濃いみんな濃いっていう、うんうん、で最初はチンにできたらこれぐらい 膨らんでででくるそうですねららいいいい待待っって、て時間言えばつとあと、ねうん、はだからギリギリ落ちてこなかったりこうやってポタポタってこれギリギリ落ちてくるでしょ。 これが一番一番いいパターンでー今ここで落ちてきたやつっていうのはゆーっくり粉で中で味を拾ったものがボトッて落ちてくるわけ、はいはい、だからこの時のコーヒーの香りがめちゃくちゃいいああそうです、うん、<笑>だからここでこういうふうになった時のコーヒーっていうのは結構美味しいんだよああ よ、中間のロマンを見つたらでもそうじゃないお店もたくさんあるよ行ってみたらわかるけどあ、そうですかあの端っこまでバーっていろいろお店もいっぱいあって、はい、すごいな であとはゆっくりゆっくり1回で全部取る人もいるしはいあの1回こうやって止めながら何回に分けるあそれはもうやりながら自分マサはどんなスターは取らせたいですか私はもうその時その時だ<笑><笑>あんまり考えない時々あこっちの方いいかななんてやってみたりとかするんだけどただ基本的に今は1回ではいかないあのこのペーパーの時はねああそうですね でみんんな言うんだけど知らない人はみんな言うんだけど見たいっていう人ここに粉があるのがもったいないってみんな思うわけだけどさっき言った通りもこっちの方はもうすぐ壁だから あ,、うん、である程度はこういうふうにやってても、うん、あの例えば外の粉が乾燥してたら はい、水って基本的には下に落ちるけど、はい、こっちに乾燥してる粉があったら乾燥してるとこに水っていくんだよね、うん、だから全くいかないわけじゃないから端っこの方に、うん、乾燥した粉っていうのは水を吸おうとするからでこれ 30g でしょ、はい、だからこれだっていろいろで 今あ 30g で 240cc だから一杯 120cc これはうちのスタイルだけど 30g で300取る場合もあるし、はい、逆に 30g で360取るところもあるし、はい、これはもう何がいい悪いじゃないんだよ私が好きだから私はそういうふうにするだけで、うん、だ基本がだから一応1000として 10g で1人前という考え方をしとけばいい。はい 私はコーヒーヒの会社そしょ、はい、たら300ぐらいお店があってそこにコーヒーを5つぐらいあるブレンドをその300のお店に売るわけ、うん、会社のコーヒーねーみんな同じようにやってるわけじゃないわけよ同じ豆を売ってもお店お 店, お店お店でみんな違う会社、はいはいうん、これで OK で最後はあのまだこうやって残ってるうちに取ること こっちではだから、例えばあの、こういうピーカーでもいいんだけど、自分がどれだけ何 cc 取るとか、これだったら今、これ2のメモリーがあるでしょ、はいこれは大体いいメリタとかのカリタとかは、1のメモリが120ぐらいなんだよね、120、うん、うん、だから2で200、うん、ただ、最後はだから、みんなここで全部終わってからもったいないと思って、はい全部終わってから外すのはだめ。<笑> 結局最後の方は悪い味が出ちゃうああ、そうですね、うん、だからこっちでいいとこまで来た段階で外すっていうやつあ基本はねそんな感じですああありがとうございましたありがとうございました<笑><笑>どうぞ